みなさんこんにちは岐阜大学の小山です今回も引き続き2011年に発生した東日本大震災についてお話 し, しますこちらは前回もお見せした震度分布図です左が東日本大震災右が熊本地震ですさて これだけ被災地域が広域にわたっている場合被災地域内にある災害対応資源はどれぐらい利用できるでしょうかまた外部から支援に行くとしたらどこからなら支援に行けるでしょうかそして支援に行く場合の移動距離はどうでしょうか東日本大震災の時の広域支援ですが特に 被害が激甚であった岩手県宮城県福島県以外のすべての都道府県がこの3県をはじめ他の被災地も含めた支援を行いました東日本大震災は広域災害でしたので阪神・淡路大震災や熊本地震のように近郊からの支援や1県を多数の都道府県で支援するというような 支援体制を取ることが難しいということがあります。また、支援に行く場合でも、遠方から支援に行くことになりますので、それだけ時間がかかります。そうなると、広域の激甚災害では、被災地内の資源、人だけで当面をしのがなければならないという状況が生じます。こちらは、 ライフラインの復旧状況を表した図です上が東日本大震災下が阪神・淡路大震災の時の復旧状況を表しています横軸は日付で左は発災日一番右が発災後82日目となっています縦軸は復旧率です この図から東日本大震災では阪神・淡路大震災より被害域が広域であることを考慮するとかなり早期に復旧が進んでいることが分かりますしかしそれでも復旧できるところの大部分が復旧できるまでに電気で1週間水道で1ヶ月ほどの日数がかかっています この間はラライフライフンなしでしのぐ必要があります特に電気については病院だけでなく地域の中にも呼吸器や探究引機などをはじめ電気がなければ生命の維持が難しくなる人も多数存在することから電気のない器官をどうしのぐかというのは非常に大きな問題といえます。 こちらは緊急消防援助隊の出動人員の推移を示したものです東日本大震災は3月11日の14時46分に発生しており到着は当日の夜だったり翌日だったりで当日には緊急消防援助隊が救助活動を始めるというのは難しい状況でしたまた 亡くなった人の規模は2万人ほどになりますし被災地も広域津波によって道路もがれきで埋まっているという状況です何日もどこが避難所になっているかが把握できていない場所が残っていたというようなことを記憶しておられる方もおられるのではないかと思いますこれを踏まえると外部からの救助隊が 早期に十分な数活動できる状況というのはほぼ期待できないすなわち助かる人がいるならばそこにいる人たちで何とかするしかないということを覚悟する必要がありますこれは非常に厳しいことですだからこそ救助が必要な状況に陥らないそのための準備をしていくことが重要になります これは、救助の訓練を行うよりも優先度の高いことです。救助の訓練を行うことも必要ですがそもそも救助の必要がある人がほとんどいなければ一か所の救助活動にかけられる人もたくさん割り当てられますし復旧や復興の方にも資源を回すことができます。こちらは災害ボランティアの 日別の受付人数の推移です横軸が日付で縦軸が人数ですボランティアの人数は3月20日頃から4000人を超えていますこれは社会福祉協議会を通したボランティア数なのでこれ以外にも支援活動を行った人もいますしかし被災地域の方広さを考えると 被災地のニーズに対して十分とは言えないでしょう。この図からも最後1週間今日の間、被災地内だけで何とかしていかなければならない状況があったことがわかります。こちらは岩手県宮城県の救援物資到着件数と避難者数の推移を表したものです。横軸が日付です。 左側の縦軸が棒グラフの軸で、物資件数です。右側の縦軸が折れ線グラフの軸で、避難者数のを表しています。この図から、物資が届くまでに5日ほどかかっていることがわかります。しかも、物資が到着しても、その後、仕分けと各避難所への配送を行う必要があり、 すぐに分配できるわけではありません南海トラフの巨大地震に向けて1週間分の備蓄を行うことが推奨されていますがこれはこのような事情を踏まえてのことです備蓄といえば水と食料が思い浮かぶケースが多いと思いますが日ごろ生活に必要なものは災害時でも必要です水・食料だけではなく 皆さん自身にとって日頃必要なものがあればこれも備蓄しておきましょうまた避難する場合にはそれらも利用できるようにしておくことが必要です家に置いたまま避難して家が流されてしまっては利用できなくなってしまいます避難時の持ち出し品は災害持ち出し品のイメージだけでなく 旅行に行く時に持っていくもの現地で物品調達できないキャンプに行く時に持っていくものという視点でも考えておくといいでしょうここで南海トラフ巨大地震が起きた場合について少し考えてみましょうこの地図の赤で示した都道府県は南海トラフ巨大地震の想定のうち地震動が基本ケース 津波のケースは1発生時が冬の深夜で風は平均的な風速早期避難率が低かった場合の死者数が100人以上と推計されているところです南海トラフ巨大地震の場合日本の中でも人口の集中している関東圏中部東海圏関西圏が 大きな被害が想定されている地域に含まれていますので被害が甚大であるというばかりでなく被災地に対して支援できる地域の人的・物的支援が少ないという状況が 想,、えー、想定されますまた被災地域も非常に広域となりまた地形的にも援助部隊が早期に到達することが難しい地域が多数存在します これは東日本大震災よりもさらに支援が遅れる地域が多数発生することが想定されるということになります繰り返しになりますがだからこそ事前の準備が必要なのです準備なく起きてから考えるということではどうにかできる、えー、どうにかできるレベルをはるかに超えてしまうでしょうそうなれば 死なずに済んだ人も亡くなってしまうことになりますし早期の復旧・復興も難しくなることでしょうまずは災害で直接死なないこと生き残った後も生き延びられるようにすることつまり関連死になってしまうことがないように被災後の生活の準備もしておくことそのための備えを始めましょう 先ほど関連死しないようにという話をしましたが災害関連死とは災害による負傷の悪化などにより亡くなられた方で災害懲役金の支給に関する法律に基づき当該災害懲役金の支給対象となった方を指します災害懲役金の支給基準は時代や市区町村によって異なるため災害ごと 地域ごとの災害関連死の人数の比較を行う際には注意が必要です災害直後に生き延びたとしても支援が来る前に命を落とすこともあります東日本大震災における関連死は2017年9月30日現在で3647人とされています 災害関連死という言葉だけではどういう状況かイメージしにくいと思いますので復興庁の報告に基づいて少し事例を紹介したいと思います。治療ができなかったり、気往症の増悪によるものとして医師、看護師 不, 足や不在や不足、ライフラインの停止などで治療、診察を受けられなかったり、 軽栄養剤や薬の入手が困難になったり被災によって入居していた施設から対処せざるを得なえー、対処せざるを得なくなりその後の介護が難しくなったり認知症による徘徊などで亡くなるケースがありました交通事情による初期治療の遅れによるものとしてガソリンがなく病院に行けなかった 被害ななななどどによっって交通手段ががかったた。ことなどでなくなるケースがありました避難所への移動による肉体・精神的疲労によるものとして避難所や親戚宅を点々と移動することによる衰弱福島第一原子力発電所の事故による長距離避難による長時間の移 動, の移動による衰弱などで亡くなったケースがありました。 ストレスによる肉体精神的疲労によるものとして帰る場所がないことへの不安家族や友人などの喪失自分家族への放射線被曝による健康被害への不安やストレスなどで亡くなるケースがありました避難所の環境による肉体精神的疲労によるものとして寒さ暑さ 土ぼこりなど不衛生な環境、狭いスペースでの生活、動かなくなることによる体の機能の低下、食事をとることが難しい、日常的に柔らかいものを食べていた人で、食料の配給があっても、その人には食べられるものが少なくなってしまうということなど、家族と離れた避難所での生活、 足が悪くて移動が困難生活環境の変化介護してくれる人がいないということで亡くなるケースがありました激務による、えー、疲労によるものとして消防団などで捜索活動パトロールがれき処理を行っていて過労で亡くなったケースがありました自殺によって亡くなるケースもありました 自殺の原因、動機は健康問題が最も多く、経済問題、家庭問題、勤務の問題、男女問題などが挙げられています。皆さんご自身、被災後、このようなリスクにさらされる恐れはありませんか皆さん自身が大丈夫でも、家族や身の回りの人はいかがでしょうか 地域の中にも心当たりのある方がおられるのではないかと思います。これらの要因は、事前に準備しておけば避けられること、事前に話し合っておくだけでも軽減できることも含まれていると思います。家族や事業所、福祉、え、医療福祉機関、地域など属性を超えて、関わる人が一緒に課題を共有し、 対策について考えていくことが大事です自分がそういう状況に置かれることに気づくだけでも変われることもたくさんあると思います当然すぐには答 え, 出ない答えが出ないこともたくさんあると思いますが時間をかければ何とかできること自分たちなりの優先度を決めるなど少しずつでいいので進めていくことが肝心です 決て災害で命を落とさないために必要なことを考えてみましょうまず災害そのもので死なないための備えをしておくこと次に災害の直接の衝撃、揺れや津波などですねここから生き延びた後も生き抜けるように手持ちの物資と場所で支援が来るまでしのげるよう準備しておくこと 被災後も収入確保できるようにすること、被災後の生活環境は健康を保てるレベルにできるよう準備しておくこと、災害後の生活で社会的に孤立しないような対策をしておくこと、体力が弱っている人については、災害後、移動や避難生活に耐えられるかを確認し、耐えられるような避難計画を準備しておくこと。 日常生活で装具が必要な人については、メガネ、いれば杖などを含め、災害後、手持ちの装具で支援が来るまでしのげるように準備をしておくこと、医療が必要な人については、災害後、手持ちの薬、医薬品、資機材で支援が来るまでしのげるように準備をしておくこと。このように 災害で命を落とさないためには起きてからではなく事前にどこまで考えられているか準備できているかこれが勝負です皆さんご自身が命を失ってしまうことのないよう生活を続けていけるようそれぞれの状況に合わせた備えをしていってください南海トラフの巨大地震のような プレート協会の海溝型巨大地震は被災地域が広域になります外部からの支援はすぐには入れません被災地域すべてに支援が入るまでには時間がかかります物資もすぐには入ってきませんし避難生活も長期化しますこれを踏まえて災害が起きたとき自分はどうなってしまうのか 家族や地域で話しし合っておきましょう人と話すことで自分だけでは気づかなかったことに気づくチャンスもありますし一人ではお手上げなことも協力すればできることも見つかりますそうは言っても災害を経験していない人が災害時の状況をイメージするのは難しいと思いますこの場合災害体験記や手記を読んだり 記載された方のお話を聞くことでイメージしやすくなります。今はインターネット上にもたくさんの体験記があります。このような体験談を読んだり、映像を見たりすることができますので、皆さんもぜひ体験記や式を読んでみてください。自分と属性や家族構成、状況が近い方の式はかなり参考になるのではないでしょうか。 その上で準備すべきことを考えてみましょう地区防災計画制度などを利用して具体的な計画にしていくことが効果的です地区防災計画については次週お話ししますまさかこんなことにこんなはずじゃなかったということにならないためにも今から考えていきましょう 今回は以上です。次回は2016年熊本地震についてお話しします。